ステージをお送りいたします。「ダイヤモンドルートジャパン」や戊辰150周年記念映像に出演し日本人が心の奥底に宿している侍としての誇りやその考え方を剣を使った演武で表現し世界各国で活躍する剣技衆カムイと会津半袖星名正幸公から受け継ぎ松平家と会津藩士が守ってきた 会津人としての誇りを胸によさこいの枠を超えて会津・会武道を体現する豪人とが儀をテーマにお互いの思いをぶつけ合うコラボレーションの演舞を行いますそれでは県議宗カムイの皆さんよさこいグループ豪人の皆さんですどうぞ 会場の皆さん、こんにちはこんにちはアイズのゴ人ジンです。えー、この後、えー、カムイさんも踊りますけれども、えー、今日は三、えー、日間、今日から三日間ですね、えー、カムイさんとコラボレーションということで、精一杯、えー、このアイズを PR し、また、えー、会場の皆さんにアイズ魂をお伝えしたいと思います。ご声援のほど、よろしくお願いします まず最初に、えー、我々のオリジナル曲「義」と書いて「心」と読ましておりますこの曲をいきたいと思います教室正面に「礼イ」「やばいやい」「づなわし心」「 この木を胸に合図を守れ 血が変われど150の年月に今も変わらぬ会津の心今その心で何を思い何を願う磐さんの麓で戦った当人だこ小さな体で負けるものかと勝ち取った勝利忘れるなその心忘れるなあの日の白個体さあ I t i n k s o m e b s t a s h up! Hey!